今回は「ガンダムマーク2」制作のパート52になりますそれではご覧ください今回はまず顎のパーツからです全体にヤスリをかけたら肉抜きを埋めてしまいます これで、このパーツは終わりです次はこのクリアパーツですここもどうするかかなり悩みました実はこのパーツ裏が肉抜きになっていて最初はそこにプラ板で模様を作ればいいと思っていたのですがそう単純ではなかったのです どういうことかというと、まず目のところはこんな感じになっています。これに肉抜きされてるのがこのラインです。この部分はブラーツになっている感じですね。そして目になっているディティールはここにあります。お分かりいただけたでしょうか目の内側がブラーツとかぶっててディティールを追加できなくなっているんですよね。もともとやろうと企画していたディティールはこちらになるのですが、 さすがに無理だろうって言って急遽別案を考える必要ができたのですそうして考えた結果最終的に決まった案が、こちらのディティールになりますうまくできる自信はありませんが挑戦する価値は十分にあるので今からこれをやっていきたいと思いますそれではまず丸の部分を作っていきます これをデザインナイフでカットしますカットしたのがこちらですこれには青色をつけていきますこの側面の部分にだけ塗っています続いて 直線の部分を作ります。こっちは赤色にしようと思います。できたのがこちらです。赤のパーツはこれだと細い線のように光ってくれなさそうなので、 先端を細くして蛍光塗料を塗った面を前にして使おうと思います先ほどの2つを UV クリアレジンで慎重につけたのがこちらになります見えづらいですがうっすら青い半円と赤いラインが見えますね 次は裏側全体とメインカメラの部分にも緑色を塗っていきます塗ったのがこちらですカメラだと緑にしか見えないですね実際には青い部分もあって近くでよく見ると半円が見える感じです次はアンテナパーツです このパーツは全体にヤスリをかけてバテで引けし理をしていきます。 こんな感じになりました最後にこのパーツをやっていきます今からアンテナのシャープ化をしていくのですが今回アンテナの長さを変えたくないのでまずは上面を削って。 真ん中の頂点の高さを出していきます金属系ヤスリだと先端を折ってしまう危険性が高くなってしまうのでタミヤのフィニッシングペーパーである程度面を出して仕上げだけに金属ヤスリを使って。 面出しをしていきます。次に、この状態からこのラインに削り込んでいきます。この時の注意点としては、 必ず中央のラインから先に出すということですこれをサイドラインから出してしまうとセンターラインを越えて削ってしまう恐れが出てきますそうなるとセンターラインに戻すために元の長さより短くしないといけなくなりそれに合わせて反対を削ったらさらに短くしてしまったなんていう連鎖が起こりかねませんなので私はセンターラインから出していこうと思います 正面から見たら綺麗になりましたが横から見るとまだこんな感じになっていますなので最後にこれをこんな感じに整えて完成です こんな感じになりましたこれで頭部も一通りできたので素組みと比較してみますそう思っていたのですが素組みで頭部の写真を撮影し忘れていたので 胴体と繋げた状態での写真をご覧ください。